ご視聴ありがとうございます。ちもちもです。もう廃線になってしまった。栗原田園鉄道です。ふるさと納税を申し込んで届きました。栗ンミュージアムというのがあるんですね。今度、行ってみようと思います。 でんでん早速でんでん箱を開けてみます横で気持ちも本人が歌っていますグリデンミュージアムのパンフレットですねリデンンリデンンリデンンリデンン 真ん中の車両は、名鉄のレールバスじゃない一番下の車両は、西武鉄道そっくりですねお。運転体験ができるみたいですよ。地元だと、近すぎていかないというやつですね。これはキーホルダーが入っていました。 細倉マインパーク前駅のキーホルダーです細倉マインパークは細倉鉱山などを利用したテーマパークになっています夏に行くと涼しいのでおすすめですテーマパーク内にはスライダーがありますスライダーは長いので楽しめます東北本線の1個線から 細倉工業所駅まで走っていたんですね。知っているのは、細倉マインパーク前駅までです。クリクリね、ランクとオタバッグは、お弁当を入れるのにちょうどいい形です。中を見てみましょう。お弁当を入れて、クリデンミュージアムに行ってみようと思います。刺繍が KD95 型の機動車ですね。クリの三兄弟ってやつですか。サラサラしてます。 タオルハンカチですこのマークはグリデンマークですねグリの3兄弟ってやつですか 鉄道コレクションです地元のが作っている m k ジのレイアウトで 20m 級の車両が脱線しやすいので 16m 級の車両が欲しかったんですせっかくなので元地元を走る車両をゲットしましたどっからどう見ても西武線でしょうわら ローカル線って感じです。鉄道コレクションの N ゲージ動力ユニットをくっつけてみましょう。動力ユニットをつける動画は別に出します。この M153 を走らせますよ。くりくりでんでん、くりでんでん。最後に、車両竣工図です。14400万円で買えるんですね。 今日はここまで。ご視聴ありがとうございました。